ダチョウのハツユッケフルたたき材料紹介ですダチョウのハツ2 0 0ム、調味料群おろしニンニク小さじ半分コチュジャン小さじ半分蜂蜜小さじ1ごま油小さじ1醤油大さじ1いりごま適量ねぎ適量卵黄1個大葉2枚ハツを解凍し水につけて20分ほど置いてから半分に切ります 水気をキッチンペーパーでよく取ってからまずは油の面を下にして中火で焼きます。 全然焼き目がついたら弱火で面を変えながら5分程度焼きます5分後火を消してまな板の上で休ませておきましょう肉を休ませている間に調味料分をすべて混ぜ合わせます ハツの粗熱が取れたらまず薄切りにしてから棒状にカットします棒状にカットしたハツを調味料群を混ぜ合わせたものに入れよく混ぜますお皿に大葉を2枚敷いて中央にハツを盛り付けます ハツの中央に卵ポケットを作り、卵黄を乗せます。最後にネギとごまを振って完成です。ダチョウのハツを使った簡単レシピです。これまでにない韓国風の味付けもまた食欲をそそります。低カロリーかつ高タンパクなダチョウのユッケをご賞味ください。